こいつはセミオトマチックジュいつでもお前の頭蓋骨を打ち抜ける。予想見するな、そのまま目的地に向かうんだ。待てよ、金が見払いだから、担保を回収しただけだぜ。 そうは見えんな。俺の息子が車を手に入れたいけさと。お前らのやり方を見ていると。クレジット詐欺に見える。クレジット詐欺冗談じゃねえ。担保の回収だけだって言ってるんだろ何も考えず命令通りに動く若かそうは超好するな。いつか一緒にビールでも飲んで、この世界の仕組みを全て説明してやるよ。登録書くれるのは誰だ車のディーラーだ。シミオン・イエタリアンって名前だよ。そのビジネスマン、奴はゴ法的かなおさん、これ これはあいつとあんたの息子の問題だろ心配するな。イエタリアントは俺が肩をつけるからあそこかそうだ、あそこだ。おっと。車ごと突っ込め、ガラスを突き破るんだ。もうスピードで。もしくは、後頭部に2発をお見舞いしてから自分でやる。なあ、本気で言ってんのかこれは冗談だと思うのかくそ、なんでこんなことに。 クソトレフランクリン何やってんだシミオンさん違うんだこれはいい仕事だダクローウケトレモイキナコノクロマニミオボエガアロダロチの価値がある車にニえるのかサブツウキシャメ いいか。このコにマはそれだけの価値をつけるにはもっとハイスペックでないとな金額は了承済みだ。本人のサインもあるそれで悪党が家に押し入ることも了承したのか知らないあのガキはバカかもしれんだが貴様はクッソ汚いナイサギ郎だ。ロあ 二度と迷惑かけんなよ。